ブンブン丸頑張れいないいないいないからいいブンブン頑張れブンブンオッマジかうまいうまいうまいうはい酒場置いて酒場置いてーバーチャンはその市場を目指すとしたらあれって国内よりやっぱり海外の方が今今は、ね、いや、うん、バーチャンに限らなくて全部、うん、まあ、まあ、皆さん、まあ、多分そうだと思 う, う, うんですけ欧米メインで考えてるやっ、まあ、ざるザルを得なくなると思いますよね、はい まあ、かに限りな い, かにかに限りないだからこれね、言うとなんかなんか妙な場所で炎上するからあんまりここしばらくは言ってなかったんだけど毎回まあこれ別のテーマの時に言えばいいのかもしれないけどね。その 国内でね、やっぱ盛り上がれば一番何でもいいんだけど、今、開発費ってな、すごく高騰してて、みんなが思う以上に。うん、めちゃくちゃ上がってるらしいですよ、ね。割とあらゆるタイトルですよ、うんうん。みんながよく知ってるあのタイトルもこのタイトルも、ものすごく話し上がっていってるんですよ、えー。国内だけでなかなかペイしないですね、うんうん。あの、国内だけでがっつり、がっつりペイしてるタイトルの方が、 少なくなってるはずですよね、青木さんは。んとうん、そ、ね、これ間違いないですよね。間違いな い, い。これは業界全体そうです、うん、実は。だからそ、でもそれ言うと、なんか国内盛り上げようとしてないとか、日本国内無視してるとか、そんなことね、こんなタイトルあるって、たった、その少ない方の反、反論、反、反、反省でこう、う持って、言ってくる人が結構多くて。いや、かりますだから、僕らも日本大好きで、国内で。 盛り上がってた頃も含めて、うん、一番そうなると、一番そうなる足元で一番売るのが一番いいんですよね。こ、うん、の業界のな か, なかそうももういかなくて、うん、今はもう世界、ワールドワイドで市場としてやっていくし、うんうん、もう売れ方の数が違いますからね。ま、う、あ、んうんうんうんうん、ですよね。的、う、な、ん、えー、この間カウントしたら前まで、 5以下って表現してたんだけど、リアルにカウントしたら 3% ギリギリあるかないか国内し日本の市場ですか。ああ、そうですね。鉄拳、ねはい、じゃあ他の、じゃあその鉄拳だけだろうとよく言われるんだけど、はい、俺、皆さんね、いろんなタイトルの担当っていうのもありますから、<笑>もうもう。それはもうストリートファイターもね、日本はしばらく前に 10% で。でしょス、まあ、トリートファイターでもそう、はい、鉄拳はもうストトリーーーイターヨーロッパでは ストリートファイターで売れるので、うんうんまあ、そうなるともう、まあ、あうち出してるプラットフォームの数も多いっていうのはあるけど、本数は結構出ちゃうか、ねうんまあ、本数でて言ったらやっぱ薄まるね、日本はどんどん、うんうん。ね、ああいう、これはもう世の中知ってることは全然ジネスいーボーだら、例えばテイルズっていう、テイルズシリーズあるピーチャーでしょはこ、いはい、れはまあ実は俺もちょっと担当してた、うんだけど、あれ、あれなんか完全に国内向けのタイトル見えれちゃう。見えます、ね、見えます。あ、半分の人書いてる、ね。あ、えー、ええー。 だからしかも最近じゃないですよ。ちょっと前からもうそうなってますよ、うん。何年も前に、うんえー。半分以上50、つまり50年前の 50% 以上は海外になってますよ、で、うん、だから、ってことを想像してもらえばわかるけど、ああいうドメスティックに見えるタイトルでさえそうなわけでしょ、うん、ってことを思えば、こう、世の中にあるたくさんのタイトルね。そうそう。そうですね。もう。 らバーチャんも多分国内 10% か 5% パーぐらいですね。でしょそ う, で、ね、そうなんですね。バーチャーが入ったでってことは、バーチャーこそやっぱ国内の人が多いると思うイメージでしたんだけど、そうイ、ドメティック大会って言われたのに、はいはい、バーチャんの今回 の, このデータでさえそうなってるんでしょ僕、うんそうそう、エルゼンリングも担当してましたけど、<笑>うん、エルゼンリングの方も今、ものすごいですよ。ううん、ものすごい売れてますけど、うんうんまあ、まあ、もうびっくりするぐらいの比率で、うん、それはもう、うん、そう考えると、その欧米人が考えてることとかを、 僕らはちゃゃんと理解しなななきゃいけくっだから青木さんそのターンが、うん、だから失礼な言い方だとそのターンが今来てるってのはやっぱだいぶ<笑>いやだいぶ俺からすると3週半ぐらい遅くていまやいやいい他タイトルではそうなんですけど「バーチャンファイター」ももうそういう時代になってるっていうのがう、ねうん、あ改めて分かったというか。 ゲームセンターを失いつつあるわけじゃないですか。ね、その、こういう、しかもコロナがおいでしたから、ゲームセンターっていい場所だったんですよ。さっき言ったよに、ねはいはい、若い時にちょっと体験できる場所だったんですよ。いいこれを失うでしょ。うん、家庭用に閉じてるでしょ、うん。そしたらわざわざ、わざわざだって駅前にみんなで学校帰りに集まったら閣議がありましたって世界が家、家に帰っててわざわざじゃあ閣議を選ぶ必要は、まあ選ぶ人もいるけど、選ぶ必要もないわけじゃないですか。うん、そんなところに、そういう学生時代の、 あいつが強いこれが強いって体験をせずにどうやってこの世界に入っていけばいいのっていう道筋がを我々は失おうとしてるわけだからここに対してはすげえ考えなきゃいけないことが多いわけですよね、うん、だからアメリカなんかそれを組んのが早かったんでモータルコンバットなんかはどうしたかっていうとモータルコンバットもともとゲームセンターの台頭ですよねだって、はいはい、あ, あれが一番ビジネスとし大きかった時期もあるぐらいなんですよ、うん、でも早々にゲームセンターがなくなったんで早々に家庭用に行っちゃったわけじゃないですか、うん そ彼らがやり始めたのはやっぱりいろんなキャラクター、ね、あの映画とか。ああ、はい。また今度も。そ う, そう、うん、大人の、ね、お父さんの世代のヒーローを出したり、子供の世代にも知られているヒーローを出したりすることで、親子でこう対戦できるような、うん、対戦とか親子で遊べるような、うん、どっちかって言ったら、その、時々みたいなコンペティターのタゲームというよりかは、うんはい、むしろちょっとファミリー、うん、まあうんまあうんまあ、さに家庭用に寄せていったわけですよ、うんまあ、あ, あいう 残虐表現はあるものの、まあ、向こうは向こうであるの大好きな人が多いですから。しっかり一人でね、一人でストーリーモードみたいなのを充実してるのがモーコ根ですよね。だから盲根って、あの、発売されて、大会とかで1年間バーってやって、2年目とかはそんなに確かに大会とかの数が減るけども、売り上げ本数で見たら結構、すごいわけでしょ。うん、あれ、うんはい、じゃあ、地は売れも結構してるんですかね。あれするんだよ。あれ値下げするとさらに売れるから、あの本数で言ったら全然ストリートファイターとかって極合な売れちゃうんで。 売りますあれあ今今はその1100、2ぐらい。一対一のヘッドトゥヘッドで一番売れるタイトルになってるのもモもう多分。あ、そうなんですね。だからあれはもう大したもの。まあただ、ただやアメリカで一番売れているっていうのはあるけど、うんそれはね、あねストーリートバイドスがこのいい、ちょっとなんていうんですかね。 材料というか、うんうん、と言わせてもらうとちょっと失礼かもしれないですけど、まあ、どうやって展開していくのかなっていうのはすごい興味あるんですよねい、まあ、れ勉強なかもね僕らはほんと本当同じ悩みがあると思うんでさあ大丈夫ですか、ねうんはいはい、熱い話のところに熱いたこ焼きが出、ね、て、はいはいはいはい、きましたねぎ塩でありがとうございます楽しくってずっと続けていたいから、うん、いつ声かければ い, いかなく僕らねいろいろお話ししたんで、はいはい、ぜひ鉄拳の今後未来を 聞いてみたいなと思って。そうならないように俺今一生懸命、こう、<笑>海外の話をしてた。とても勉強させていただいたので、うん、ちょっとその前に、あの、最近、原田さんと結構仲良くさせてもらってて、えー、あの、よくリポート会議もしてる案件があるんですよです、ねですね。で、それをちょっと紹介したいなと思って。うん テレーンテレンおあれおこれは彼じゃないですかちょっとちょっとちょっとえこの時を待ってたぜ マジかよし、行行くくぞいっいくぞう<笑><笑>ういいことなんだよ、えー、ー何ーすげーすげー、えー、今完全再現、えーすごいえー、わごバーチャルで戦え。 リアルを超えろこれは結構うわっき た, ー<笑> た, ーたー<笑>思い切ったことをすげーいやいや本当、ねなんかはいやホントなんかやりたいですねってハルさんと前回お話ししてたことからこうちょっと進ませていただいて一瞬一瞬敵のキャそのまま出てる<笑>感じしましたね技もなんかそれっぽかったですし。 そうそう僕らもその作っててこうまんまじゃないから<笑><笑>そうバーチャファイターらしさがなんか出せないからこう難しいなみたいなあれ U I ま, ま, <笑>まで出しちゃうと多分そうなるでしょ う, う, しょうねもう映画そうだった。うんうん でまあ、あの2キャラだけじゃなくてね、はい、他のキャラクターも も, もちろん、えーはい、実, は実はたくさん、えー、はい、まあ、ちょっと誰が誰になるの か, るの か, るのかバーチャーと鉄拳がコラボするのは初ですか初めてるかなそうですね思想思想な話はありましたけど直接コンテンツで絡むのはるんてだなはねタイトルコラボは、ね、タイトルコラボしっかりとしてあの今回初ということでようやくと、うん、ってことはだからバーチャーファイターまだまだ盛り上げる気があるということですよねそうですやったー、ねでそんな 一緒に盛り上げていただける鉄拳さんのん鉄拳さんって言っちゃった。鉄拳さんの。こ<笑><笑><笑><さ><笑><笑>のこの前出てましたから。鉄拳のまあ未来今後どうでしょう。ど う, うなんですかね。でもズバ、えーえー、ストリートファイターはファイブが出て、うん、鉄拳セブンの方が先でしたもんね。ああ鉄拳セブンそうですね。今のね。アーケードだから。うん、ああそれでアーケードでは先でしたね。うん で、ストリートファイターは今度6でも家庭用では同じぐらいですか あ, あそっかえ 鉄, 拳鉄拳の方が速いってイメージですけどねンの方が速いかもしれないですねの方があれストリートファイターの方が家庭用は速かったじゃないあやそうですかうんあそうも違った違 っ, っけいやあれはそうなんだ<笑>俺のイメージは鉄拳なんだ2017に家庭用ですよそうだ鉄 拳, 鉄拳はね7で ソイトファイター…うんまあ、2016ですねででだか ら, そら1年早かったかななな、ねうんまあねね、ないよよようううににしてるんですよん、うん、あたらそうなんですみ同同じじ年の夏とか出たらそれも一つね「ストリートファイター6」発表されて安心材料というか。はい あもう絶対被らないなお知らずだとしたら<笑>あの別に談合とかじゃないですよ談合とかじゃないお互いの空気の読み合いで す, <笑>それはそうっすよね。な、うん、なるほどど、うん、今だかからら言うけどもうけもういないからね、あの ソイトファイターこの日にこんな発表大事なやつやるねんって言ってきたら、俺ら実はその時にこんなことを重大発表しようとしたらよかどけるかっつって、どけてたんだよ。8割方うちがよける。お<笑>さんここだけっていうのは向こうにどけてもらうんたいな。<笑>そういう、もう俺はだから格闘ゲームの始祖としての、ソイトファイターというか、カッコンさんは。 リスペクトを持ってるんで、それはね、商売の規模とかね、その、マーケティングの規模とか会社の規模で言ったら、漫画も結構強いですけど、あ、うん、あ、そういう問題じゃないだろうと、うん。それは、それは敬意を示さなきゃってことで、うん、なんとそんなことが、経営判断というか、その、ね、影響するんですよ。うん で、どうなんですか発表がこの前<笑>、うん、そういう間され て, されて、ねじえー、じゃあ、じゃあ、えー、過去的にどのぐらいずらしてたんですかね、鉄拳さんは。いや、最後の時と場合にやるんですけど、いや、わかんない。だから、そもそも俺らは次作ってるとこかどうか、もわかんない。<笑>いや、もう、絶対作ってますよ。<笑> 絶, 対絶対作ってるじゃないでますうちはほら、ね、もともと、皆さんね、割と、 のってあ割と Nintendo のタイトルも意外と作ってたりするじゃないですかねスノブラもそうですね弊社でやらせていただいておりますし、うんうん、もうそっちに関わってるかもしれない と,、ね、とポケモンのタイトルとかもやってたりとかするんで、うんうん、結構忙しい、ね、<笑><笑><笑>やっぱ新作のほうが忙しいとはいえやっぱ期待値高いですからす、ね、ゲームブランドは言えない言えないか言<笑>えない竹太郎さん最近あの、はい、ご本業の方は忙しいですか タコ焼きですか？<笑><いや><笑><いや><笑>タコ焼きは忙しいです。タコ焼きは昨日神戸でやってましたけど、声優はもういろいろともちろんゲームの収録をやってるけど、アニメも絵画もいろいろ忙しそうだな。ゆえね今年でもね、うん、まだ始まったばっかりの年じゃないですか。うん、まあまあ3月とはいえでこれからその海外も含めるとねイベントショーっていうのは結構あると思うんですよ。うん、まあそこに多分ストリートファイターさんも 鉄拳も合わせてていいくんんじゃないかなかって僕は思ってるんですよね8月にエボリューションありますもんね私今回久しぶりに9月 TGS もオフラインでやろうぜっていう話も出てますし出てますねその前にゲームズコンボがあったりとかー e3 もあったりとかなんで僕はまあそうあってほしいなっていうこう、うん、<笑>要望も含めてね今なかなか東京ゲームショウとかこう情報のこう初出し の場所ににななりにくくなってまたよねそうですね、うん、どっちかというと、まあうん、先に海外の方で出してあの国内ファンの方に体験してもらうようなそうそうそうそう来てもらって伝えてもらかてっさっきまさに言っ た, っっき言った話で、ねはいはいはい、結局どのタイトルも、はいまあ、海外こう発信になりつつあるわけですよ、うん、でそれが来るのが拡充が早かったってだけでどのタイトルも、うん、遅くらい早かったらそうなってるので。 東京ゲームショーがなんか中心になるってことになかっなたからそうです、ね、なってますよねだって発表を初出するときも、うん、その日本時間だけで考えられないですから、うん、そうどうしても実は考えてワールドワイドでこの時間がいいってなるとなんか日本だと変な時間に発表したりとかするおそらく「ストリートファイター6」も多分そういう時間にしたんだと思うんですよ、うんうんうん、そうなんですよその時間の設定をね海外の部署がまそうです、ね、<笑>セットセット し,、ま、し間違えてなんか、はい 6時間ぐらい早く出るか<笑><そう><笑>あの AM と PM 間違えたらね<笑>よくあるすげえありますねホリファイダー5のね初出なんかもそうだったじゃないですかえどんなんでしたっけあれ最初にこう俺が聞いてたのよりもなんか2日ぐらい早い な, いな<笑>それもうちょっとのズレじゃないですね2日はツイートされてたんですよはいでその時見たら YouTube 見たらまだねあの 18回ぐらいしか見られてなかったの、社内関係者しか、社内関俺は、<笑>俺その時頭が切り替わっちゃって、俺、おかしいな、俺が知ってる 発, 売発表日と、2日ぐらいずれてるけどっていうのよりも、えっ、18回ぐらい回転しないの、まずくねと思って。俺<笑><笑><れは><笑>俺はリートしない<笑><笑>はリ ツイートしたんの。ダメダメ。ツイートしちゃダメなんだ。<笑><笑>そしたら、うわーって回り始めて、ガシャンして思ってたら、うん、小野さんから連絡がなって、<笑>最悪ですわー。なんてことしてくれんの。どこどこが間違って出してみました。はいはい、はい、それを、<笑>はあ、それは春野さん拡散したんですね。拡散したからと。と<笑>そのツイート、最後にしてるツイート、春野さんって言った。<笑><笑><笑> 消します<笑><笑><笑><笑>何年前とはい。しいちいち出社して ツイートするのは面倒くさいからツールとか使ってタイマーでセットしていく人がいるんですよ、ねはいあはい。そしたら間違うんですよ日付とか時間と<笑>か。だから大事なやつは俺はそのタイマー使うの禁止っ て, 言って、ね、してるんで。すよね。やっぱり復旧するのもちょっと時間がかかりそうですもんね、うん。会社行かないといけないですから。面、う、倒、ん、くさいでしょ同時出社するの。だからまあなんか俺担当だけど土曜日の24時うわーっつって金曜日で帰るまで出てってやっていっちゃうんですよ。それわかんない人は格好の経済は変かりませんで、ね。 そういうのは結構あるあるなんですよ、業界あるあるで、で。だけどね、あの時も俺がツイートしたけどあんなに拡散しなかったんだけど、<笑><笑>俺、だいぶ炎上に反してた。18でしたからね、18の時点でやっちゃっ関係者がほぼほぼチェックしたぐらいの回数で俺が広めたからね<笑>、うんうん、さあ。 じゃあ新作ってトークテーマーもういいですか、うん、なんかもう全然歯切れ悪い感じでしたけどあれですよねあの<笑>作ってる作ってないかは置いといてその原さん的には作りたいとかもちろんシリーズを展開していきたいっていう思いはもちろん<笑>あああ こ, ここで俺がいやもうしんどいでもう。<笑> もう7っ7すごい売れたし、もういいかなって言ったら、どうなると思うんですよ、ね<笑>えー、いや一応、でもその、コメント欄、あれは分かってることなんですけど、<笑>原さんの口からみんな、お聞きしたいんですよ。いや、そりあのー、<笑><笑>珍しいですね、ね<笑>そのこもこも、<笑>初めてですよ、ね原さんはね、ワ ー, ファイーシックスは、うん 全然僕は作ってもいいですよ。全<笑>然<笑><笑>そういうこと。<笑>あらなんか作ってみんな、ね。<笑><笑>作れるも女は作ってみる。一<笑>回作って一回作ってます。ま あ, あ, もあで も, も な, <笑> な, なん<笑>なんかやっぱその格ゲーを盛り上げるために新作が必要っていうのはみんな同じ共通なので。いやそうでしょう。うん、昔だったらポンポン新作出してたんですけど、うん、なんか今一作のこう売れる勢が長すぎて。は、う、い、ん。うん まあ、さっき の, そのちょっとね紹介させてもらった鉄拳とバーチャルアイターのコラボじゃないですけどまあコラボに限らずなんかまあ大きい一つプロダクトを作るっていうのをみんなでやってみてもいいかなって夢ですけどそうですね僕何年も前からありました、ね、結構やって 言, ってる言ってるし具体的にどことありませんけどファーストパーティーと一緒にちょっと動いてた時期もあるますた、うん、だこれねクリエイターはもめないんですよ、うん ち ょ, っとちょっとやっちまおうとのそのののオールスターズじゃないなけど、うん、オールスターズって言うとなんかセガさんのあれ思い出したけど<笑>んかあ逆にちょっと「キングオブファイターズ」ってでもいいから、うん、あのいわゆる格ゲ芸界のキングオブファイターズみたいなものを作るってちょっと面白いじゃないですかそれ 2G だとか 3G だかどっちもいいんですけど、うん、をあえてどこが作るとかってあるじゃないですかだからそういうのをちょっとやってみるのもいいしこう共同出資した会社作ってやるとかいうのも面白いと思うんでけど。 ここでで割って入るのクリエイターじゃないですねやっぱ政治的なそうところでどこがハンドリングするかでやっぱ大人が揉め始めるので大体いいダメになるのをもう僕はここ20年ぐらいでも、うん、ああこれはダメなんだこれだと、うん、全員が独立した会社のこうなんだろ う, どこう一族経営みたいな会社を作らない限りはあ<笑><笑>は無理だなと思って。 いろんな会社のいろんな偉い偉い人とかいろんなステイクホルダーとかいろいろ い, ろいるつうね。でもシリーズ背負ってなくてもいいかもしれないです。もう全く完全新作で三社でやりましょうでもいいじゃないですか。なるほど。うん、シ, リシリーズシ背負ったらめんどくさくなってる。そういうタイトルってなんか盛大にこけたりしますよね。<笑><そう><笑><笑>いいじゃないですかこうけてフルスイングできればい い, じゃないです、ままま。俺も確かに。<笑> 年齢的に考えたら、大こけしてもいいかもしれない。ほっきり、フル、フルスイングして、空振りでもいいから。最後の、フルスイングしたいっすっていう。い燃えろって最初につけてる。燃えろ。<笑><笑>いいえろ<笑>びっくりなるけどね。通じる世代といい<笑>通じる。終わらせれば。燃えろって、わかんない。あほら。知らない。ここがギャップだ。三十六歳で通じないんだ。ああいわゆる。 萌えプロって知っっててる40オーバーバじゃないですか萌えプロって聞いてなんかピンとくるかわかんないですあえっこの話題めっちゃ面白い時田さん萌えはプロ野球ってゲームあるんですよはいファミコンのなんかすごいバグばっかりだったああいたああそういう知識はあります青木さんの世代とかあんままあちょっと俺なんか全然年寄りだけどでもまあ世代でいうと青木さんぐらいまでは全然通じるなん 燃えプロというもんね。愛すべきクソゲー。愛すべきクソゲーなんだけど、あの、こっで試合やると、あれ何時間ぐらいかな。俺<笑>、本当の野球の試合より長いんだよ。<笑>えー、本当にあると、そんな野球ゲームあるん。なんで長くなる か, か。いや、めっちゃ長いの、ね、よ<笑>。リアルなんですか。リアルで対戦すると、<笑>ですると<笑>本当のプロ野球より全然長い、ね。燃、は、え、い、プロという。うんうん バントがホームランになってる。あ、そう、バントがホームランになってるのは、よく紹介で見ますた、ね。<笑>バババース。バースがこうやって。<笑><笑>るの<笑>あのね、面白い野球ゲームがあってね、野球ゲームって名作、名作クソゲーが多いんだよ。だから、燃えろってつくと。嫌なの。<笑><笑><笑>じゃ、やめましょうよ。戻せ、戻せ、燃えろってつくと、あるじゃあ、<笑>ゃあ<笑>ゃあ<笑>ゃあつけない方がいいよ。うん、<笑>俺はそ、ね、う。 でいくよアキラだおなじみの。 ブブブブブブブブンンンンンンンン丸頑頑張張れれいいいかしいいいおマジそうそうそうそうパンチ置いて。 はい、はそうそうそうそうい、い、い、ね、い一回シて、そそうう、<笑>あういま<笑>あううままえ、出な、ねはいはい、さあ決勝戦さあさあ